皆様ごきげんよう、スサメです。キャラクターボイスは、ゆづゆかりでお届けしています。2022年10月13日、フェスタ・インフェルノが開催されていました。今回はレギュローですが、アタッカーで行くならやはり魔物使いが楽なのかなと思いました。ムチが強いです。というか、3分で倒せてしまうのは、さすがに皆さん強すぎです。 ロケの迷宮フィーバーも何とか忘れずに1日1回やっています。次の日曜日で15個増えるのでこのままだと60個の上限に届いてしまいます。溢れた分がもったいないことになるので明日からは調整モードに入ります。輝きの大臣の効果を使ってゴールドをもらったりしようと思います。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。